平成30年3月31日、第2回桜祈願が行われ、子どもたちが手野 の, の名水を阿蘇市一宮町の阿蘇神社に植えてある第五の桜にかけ、桜の成長と地震からの復興を祈りました。おととしの11月、京都にある総本山第五寺の青年会五三青年連合が、 熊本自身の復興を願って百羅祈願を行い、第五寺に伝わる第五の桜を植樹しました。今回の桜祈願は植樹した桜の成長を願い、熊本市にある本蔵院の倉本総称住職らによる桜祈願実行委員会が昨年4月に次いで今年も行ったものです。この日は、まず、 山伏の衣装を着た子どもたち34人が阿蘇市手野の国蔵神社奥にある手野の名水水源で岩清水を汲みましたそして神社に参拝国蔵神社の宮川宮司から国蔵神社のいわれなどについて話を聞きましたそして午後1時過ぎほら貝を吹きながら国蔵神社を出発 阿蘇神社までの5キロの道のりをおよそ2時間かけて歩きました阿蘇神社に着いた子供たちはまず参拝しその後満開となっている醍醐の桜に汲んできた手野 の, の名水を樹齢の数かけて桜の成長を祈願しました2日目の4月1日には熊本市にある菩提樹園の醍醐の桜にも 阿蘇市手野から汲んできた名水をかけたということです。